こんにちは、G、です。今回は PC で Linux を安定して利用するためのお話 Windows 機に Linux をインストールした時ブートできなくなったりしませんかうまく動作しても数日でグラブレスキュー画面が出て起動不能になるそんな経験ありませんか どうすれば安定して Linux が運用できるのか検証をしてみましたテストに使った機材は画面の2機種実験は Windows 実装 SSD はそのままで外付け USBSSD に Linux をインストールして動作評価を行いましたこれ ものすごく時間のかかる実験でした。そして Linux のディストロによって挙動が変わることに気がつきました。デビアン系のディストロは高確率でブートできなくなる。私の環境では高確率というより数回の起動で確実にグラブレスキュー画面になりました。 試したディストロは画面の通りです。ブートできなくなった時はグラブコマンドやブートリペアで修復を試さなければなりません。でも修復に失敗したり Windows、Linux 両方が壊れて Windows 回復からやり直しが必要なことも結構あります。 さまざまな修復の方法がネットで公開されていますがこの動画では修復の方法はご紹介しません。というのも修復しないといけないこと自体おかしいですよね。ちゃんと動けよという話です。修復を前提にインストールするほどの価値があるんでしょうかね。 デビアン系ディストロは Windows とデュアルブートで、ブートメニューからの切り替えは使っちゃいけない。極端ですけど安定的にディストロを使うという意味では、これが動作評価の結論です。なお、デビアン系には画面のディストロが含まれます。全部は検証してませんけどね。 昼返ってアーチ系レッドハット系は全くブートエラーが起きません少なくとも数週間の評価の間何度起動を繰り返してもトラブルは起きませんでした試したディストロは画面の通りですということは Windows と切り替える場合 デビアン系を避ければトラブルがないということですよねもちろんこの結果は私の環境のみの検証ですしトラブルは起きにくいだけなのかもしれません他の機種でのディストロの組み合わせでは違う結果になるかもしれませんのでご了承をでもグラブレスキューの 重複動画の大半は部分通が対象みたいですね検証結果から外部 USBSSD にアーチ系とレッドハット系ディストロをインストールして3ヶ月ほど動作評価を実施しました確認のための追検証ですねこの PC は USB2.0 ポートしかないので SSD はもったいなくて USB のみでテストしましたこの PC では外付け USB と SSD 両方でテストしています皆さんの環境でどうなのか確認するには簡単な方法があります 外部 USB、SSD に Arch 系または RedHat 系ディストロをインストールして、ブートメニューから起動をお試しください。何度か起動を繰り返すだけで安定的に利用できるか確認できます。検証の結果から、HP ProBook 上での Linux の扱いを検討しました。目的は、 Linux 評価器として運用できるるようにすることです。この PC は SSD 起動で Windows 11が入っていてこれはそのまま使いますもう一台 SSD を内蔵できるので 500GB の SSD を入れパーティションを切って Manjaro をインストール Windows 11と Manjaro は ートメニューで切り替えて起動しており3ヶ月トラブルなしで共存できています残りのパーティションはデータエリアで VMWare のデータと ISO イメージ置き場にしています VMWare には画面の8種類のディストロをインストールしていますパーティションには 270GB 割り当てていて使用領域は 150GB 程度です CPU はそう速いものではありませんが VM ウェア上でブラウザの動画再生では必要十分な速度が出ています VM ウェアに頼るのは本意ではありませんがブートエラーのこもりはあまりに無駄なので Windows の乗った HDDSSD にパーティションを切って Linux をインストールする方法は今回は試していませんブートエラーを考えてこの方法は基本的にお勧めしていませんでした WindowsLinux 両方を失う可能性が高くなるので でも今回の検証でアーチ系やレッドハット系のディストロならパーティションを切っても安定利用できるかもと思います Linux の正しい利用方法としては Windows を削除して Linux だけにするのがベストだと思いますさて話は変わりますがラズパイが買えなくなって2年が過ぎました アマゾンでの現在の価格をご覧ください Py4 だけだと1万6000円から2万円くらい Py4 スターターキットだと2万6000円から3万3000円ほどのようですこんな価格ならラズパイにこだわる必要ないしその価値もありません 為替やサプライチェーン、需要低迷など世相を考えれば元の35ドルや55ドルとかに戻る可能性は低いなのでラズパイは諦め代わりに安い PC を探してみました傷があるとか動作チェックされてない PC などは避けます 時間をかけてチェックを繰り返せば相場や怪しさがある程度分かってきますテレワーク用だったんでしょうかリース落チのビジネス PC が中古市場に結構出回っています私の主な用途は Linux 評価用なのでスペックは中級機で十分です 予算3万円以下で数ヶ月探しノート PCHP プロブックをゲットしました 500GB の SSD と 8GB メモリーの追加をしたので最終価格は3万6000円くらい購入した PC のスペックは画面の通りです ビジネス用ノート PC なのでモニターやキーボードのクオリティは今一つですけどね消耗品などが入手しやすいので HP に絞って探しました私の場合現状 PC8 台持ちなのでスペースの関係上収納できるようにノート PC になりました ノート PC でなくていいなら、HP プロデスクなら手間をかければ1万円台で手に入ると思います。ゲーム中心でない限り、そこそこの CPU で十分で、高速な CPU、GPU など不要です。ラズパイ手に入らないなら、ちょっと方向を変えてみるのも一興じゃないでしょうか。 一度ヤフオクでも覗かれてはいかがでしょうご覧いただきありがとうございました今回ご紹介したノート PC を見て知人 A が言いましたヒューレットパッカードじゃなくてなんで国産買わないんだいやー国産は高いし 弾が少ないから手が出ないわ NEC とか富士通とかビジネス PC はいっぱいあるんじゃないのいやーそれみんなレノボで中国製だよもうね国内の PC 大手は全滅して久しいね逆に ヒューレットパッカードは東京製造を歌って営業してるよ。今時 NEC なんか使ってるのは中国寄りだから静岡県くらいじゃないかな。ではまた次回。